皆さんこんにちはスプレアーといのめらちゃんですこんにちは今日の企画はペットショップに行ってみてびっくりすることは3つ見つけて書いて動画します話しますワンちゃん飼ってるからペットショップにも行ったことあるけど今回はねでかいペットショップに行きたいと思いますもう準備完了行きます 入りましたもうペットショップ行ってみてびっくりしたことはいっぱいありましたケーキですケーキどういうことワンちゃんにはケケーーキキ誕生日のいいっぱいありましたメントみたいな感じとかアイスクリームもいろんなお菓子があったそれ本当にびっくりするその2はワンちゃんの値段どういうこと なんでワンちゃんは40万とか50万とか30万とかするのチワワは超かわいいなって思ったけどさ40万とかするのでその40万とか50万とかで車を買うよね車とか家賃は4か月とか6か月とか払えるもんねすごくない本当にワンちゃんが高い多分メキシコだとねまみ、あ、ちにもいっぱいワンちゃんがいるからさ 金がなときに、まあ、ちょっと道に出て道路に出て野良ワンちゃんをつかめることそしたらもうペットが「ダダン!」その3つワンちゃんを散歩やるときのハートガラガラわからないそれも高かったまあ最初見たときに赤ちゃんだと思った、まあ、ペットよだった いいいことだとだ思います私はワンちゃんとかあの猫とか動物さんめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ大好きだからそういう便利なものが売ってるのはすごいいいなと思いますと<笑>いうことであの動画面白いと思ったらコメントとか質問がある場合は是非コメントしてくださいね、えー、面白いと思ったらチャンネル登録とご評価も忘れないでくださいねまあじゃあ秋を遊びますバイバイ